お前がが目覚める時がきだめよトラ君え な, なんでだもん人工ブレイドなんて呼んでたらかわいそうちゃんと名前を付けてあげてトラ君が考えた名前をそそうかも実はトラもう考えてあるもうこいつの名前そっかじゃあ迷うこともないなうん さあ始めるがよいトラよわ分かったもんさあ目覚めろもトラだけの人工ブレード花、うん ちょちょちょちょちょっと待ったの今の話も設定間違ったもん設定こ今度こそ大丈夫も そ, それでは気を取り直してスイ すごい俺れたまげたわいどうだも感心したもんそらすんごいもんあほんとすごいやそらいやーさっきはびっくりしたよてっきりそういう趣味なのかとととらにそんな趣味があるわけないもああれはそうせいぞじんゃの趣味もきっとそれが残ってたんだもん どうですかあはっほんとううん桃ということだそうなので、ね、レックス行きましょうミアを s a s にさあいっし